はいおはようございますラスカルでございますとカメラマンのたくさんですお願いしま す, ま, すまたね今日もたくちゃんに来てもらって、はい、普段から僕の動画を見てくださってる方は気づかれる方も多いと思うんですけど、はいうん ちょっとね、機材が違います<笑>、うんまあちょっとね画質はいつもに比べると絶対悪いと思うんだよねでもね業務用のビデオカメラなんだけど一眼で撮る芸術的な映像っていうよりかは、うん、もうテレビのロケみたいな感じの感覚でね、はいはい、ちょっと撮ろうかなと思って今回はこちらの新しししいい僕のお友達をご用意いたしましたま、うん、<笑>今日ね来たところまあ多分ねおそらくなんだけど好きな人はもうね、うん、ここら辺の背景で若干分かってる人はいらっしゃると思うんだけど中本さんです。 うん、以前あのうちのチャンネルで川崎店で撮ったのよいつも行っててもう本当に歩いて何回も行ってるんだけど、はいはい、それがね正直めちゃめちゃ伸びたんですよみんな好きなんだよ仲本さんなるほど以前は、まあ、いろんなメニューを紹介したんですけど、うん、まあ同じことしても面白くないじゃないですか なんで今日は、まあ、北極の10倍10倍、うんはい、でもちろん大食いのチャンネルなんで、うん、一番ね大きいサイズのジャンボサイズっていうのがあるんだけど北極10倍のジャンボサイズに、はいでね、本店さんで今提供しているトッピングを。 全面にちょっと注文してね。で、そのトッピングを全トッピングして、うん、個人的にね、うん、これが一番好きだったなっていうランキングトップ3をね、ちょっと皆さんに発表できればと。あ、なるほど。はい。先にね、ちょっと注意しとくと、中本さんはね、はい、あの、基本的な撮影が NG で、ホームページの方からメディアとか撮影の依頼っていうのがあるんで、はい、そっからね、あの、撮る場合は、ちゃんとお店の承諾をいただいてから撮影皆さんしてくださいね。はい。ということで、じゃあちょっとね、あの、もう許可も取ってあって、うん、席ね、しっかり用意していただいてもらってるので、はい、ちょっと店内に入って、 そのジャンボ食べていこう。ああ行きましょう、はい。はい、行きましょう。お願いします。本当街ブラロケみたいな<笑>。<笑><笑>ということで、例えばね、もう店内に入りまして、うん、直券だけはちょっと先に買ってきたんです。のであの、ね、とんでもない数になりました。うん、お、二枚っすか。うん、そう。 1回の注文で10品しか頼めなかったの、ね、よ、はい。だからあの2回、2プッシュ。<笑>チャーシューとかあの1枚だけと2枚とってのがあったんで、ちょっとそれはね、一緒だから、チャーシュー2枚にしました。うん、あな る, なるほど。で、プラスアルファで結構ね、卵が結構豊富なの。普通の味玉もあるし、うん、北極味玉っていう辛い味玉があるんです、でそれプラス、中本さんといえばっていう、スライスのゆで卵。うん、僕は卵成人なんで<笑>、<笑>注文させていただきました。どんだけ卵あるんですか、はい タクちゃんね今ね見逃したよえツッコミっぽいのがあったんだよえ、ちょっとズームしてちゃんとどれ、ね、<笑>あれビールって書いてあるけどさすがにねちょっと車だから、はい、ちょっとノーマルでねいやでもねこれは本当中本さんのラーメンはめちゃめちゃ合うのよみんな試してほしい唐辛子カプサイシンって、はい、基本的に水には溶けないんだよこれ何に溶けるかっていうと、はい アルコールと動物性の油にしか溶けないから、はいはい、ビールとか飲むとよりね辛くなるのよあそうなんですかだから本当に辛いもの好きな人はこれめちゃめちゃおすすめくちゃん辛いの好き<笑>もう辛いのあんまり得意じゃないん<笑>実は<笑>あであそうだの、ね、くちゃんさ、はい、これ中本さんにポイントあるの知ってるポイント知らない <笑>何何何何じゃない。その顔<笑>。<笑>いやナカさんで、はい、その購入した商品五百円で一ポイントかな。それが溜まっていくと。 中本さんのオリジナルの T シャツとかマグカップとか、はい、あとはパーカーとかねいろいろ種類があるんだけど、はいはい、そういったものと、ね、交換できるっていうサービスがあってあ そ, うなんそうそうそうやっぱね動画の中でも中本さん好きとか言ってるんだけど、はい、どれぐらい僕が好きかというと、はいまあ、もちろんねあの超クロうトさんからしたらまだ PayPay ペペなんだけど500円につき1ポイントのポイントを600ポイントかな貯めたんだ Apple、うんはい、ID か はい、あれが乗っ取られた事件がちょっと昔あってそしたらあのポイントがねちょっと引き付けなくなっちゃってあ600ポイントが0になりまして<笑>今22ポイントになりました<笑>じゃあということで全週届いたよ届れないんですけど<笑>思いのほかめっちゃ多かったです 2.5 玉分でございますちょっとねいただきますの前であれなんだけど、はい、ちょっと皆さんにスープを見てほしいこれ、ね、10倍にするとこんな感じですね、はい、こんな感じ 見えるかな、これここれれ見えるスープをすすらなくても完食する頃にはスープがほぼないっていう事態になる、はいはいはい、すごいの、ね、よ唐辛子の量が。 いやーこれすごいっすよ普通にカウンター席に座ってオフで食べに行くと、うん、やっぱ10倍頼むんだけどすごいんですよねあの唐辛子しをすくう量がう目の前で見てて大体店内の人がそ立ち上ったカプサイシンでむせるっていう<笑><笑><笑>ちょっととりあえずねじゃあラーメンだから、うん、伸びるとねいけないんで、うん、そうですねはいいただきますちょっとこれスープからねでしかもねこれね面白いんだけど、はい いくら炒めても唐辛子が溶けきってないから、うんはい、この粘土食べていくごとにねどんどん増してく、はいくんだよ不思議とそう<笑>そうそ う, そ う, そうちょっとこれ い, いただきますはいあーうまいねマジすかこれだねうん中本さん も, もちろんこのホッグもものすごい辛いんだけど別特殊な海外のあの 痛い系の唐辛子を使ってるわけじゃなくてシンプルに唐辛子の量が多かったりするだけだからあの入れた瞬間にブーンとかじゃなくてなんじんわり辛さが広がるまんねだからやっぱりこういうのは激辛の中でもそのうま辛ってあると思うんだけどやっぱりどんだけ辛くしてもあくまでうま辛なんだよね俺は中村さんの一番すごいとこだと思ってるなるほど普通の人は食えないんだろうけど僕からしたら激辛にしか見えないっすけどちょっとねちょっと一回混ぜますねあかしこまりました ジャンボだと麺が固まっちゃうんだよね、どうしても、うん。そこ見て、スープほぼないのよもう。やばっ。<笑>おおすぎじゃないですか。そうそうなのやばい。スープでした。<笑>で過去形<笑>じゃあちょっとまず、はい、トッピングいかずにそのまんま行っちゃおうかな、うん。ちょっといただきます。 なんだよ。これなんだよ。<笑>うまい。いや辛いんだよ。辛いんだけど、やっぱりうま辛なんだよね。はいはい、い。ちょっとごめんなさい。もう我慢できないわ。我<笑>慢できない。あら。そうこれで、ね、飲んでだなもうほぼ。<笑> いやーこれをこれちょっとすいませんもう無理です<笑>あ結構いくんですね<笑>ジャンボでも量に対してトッピングの量が多すぎるからちょっとね順々にやっていかないとなくなっちゃうんでひとまず 今, 今お酒飲みでしたから個人的にすごく好きでお酒に合うトッピングまずねほうれん草ですね えー、そこのほうれん草ものすごく合うよ意外だと思うでしょでもまあいわゆるラーメン屋さんだったら家系ラーメンとかご飯と一緒に食べる系のラーメンって多いと思うんだけど 中本さんって定食とかもライスとかもあって結構ねご飯と一緒に食べるお客様が多くてやっぱりライスに合うラーメンってやっぱほうれん草ってものすごい合う本来であればだよしっかりと汁に絡めてニンニクなんかもちょっとあえちゃったりして食べるんだけど今日はちょっと汁がないからも う, もうちょっと吸い過ぎちゃってるからこれはねちょっと麺と合わせずつつこんな感じですよ これ、ライフル。ライスいや、これなんだよ。幸せそう。本当にこれなのかな。で、そのご飯に合うシリーズで言うと。僕の推しなのは、この海苔、これもね、ものすごく合ってて。海苔に、ほうれん草に、にんにくとかを巻いて、それにね、こうくるむの麺を。はい、はいはい。最高なの。美味しそう最高なの。すげえす。本当にその上に組み合わせがたまんないから。はいはい。 まあ、いや絶対俺麺足んないと思うんだよねこれトッピング頼みすぎなんだって確かに<笑>見た目的にね、まあ、ここら辺は味混ざらないのでスライスのゆで卵これ中本さんといえばなんだよねこの白玉味玉は味移っちゃうからそうです、ね、北極味玉だけ今ちょっとその辛いものに寄ってる感じだったので、はい、苦手な人でも食べれるトッピングじゃあまずこれコーンかなあやっぱコーンそれコーンに関してはね麺と一緒にいけないんでこうやってレンゲでそういう感じで。うん よいしょあー、うまいうんあー、うまいおいしそうに食べるな<笑> 甘辛ってうまいですね、うん、<笑>普段やっぱりさトッピングにしてもさ辛うまうま辛でしか食ってないんだけど、うん、甘辛で食ってなかったから、はいはい、合う合います、ね、めっちゃ合うへえじゃあその辛いもの苦手な人でも好きなトッピングに続いてこれ粉チーズですねあちょっ今でもすごいこれ間違いなく合うでしょ全然想像できないな今本店さんでちょうど撮影の時にやってる限定だと塩スタミナ とかっていうメニューがあったりとかその辛くないメニューも中本さん豊富なんだけどあ、あるんです結構ね辛くなくてもニンニク使ったりするからそういったメニューには絶対チーズ合うと思うれこナポリタンに見える人多分粉チーかけたらさうまいかも。 めっちゃうまいかもこれま、ね、た辛さもまろやかになるし、はいはい、めっちゃ合うちょっとまろやか連打で、はい、ちょっと固まっちゃうから背脂先にちょっとこれねかけ、はいはい、させてもらってでこのね背脂のこのなんていうのかな粗さ、はいはい、が まあ、いわゆるその二郎系のラーメン屋さんとかだと結構これブルブルしてるおっきいのじゃないただ中本さんはそうじゃなくてどっちかって言ったの背脂ちゃっちゃ系のラーメン屋さんとかあるじゃんこれ細かく伝えてくれてる、はいはいはいはい、そういうようなサイズの油だからやっぱりねそのスープに溶け込みやすいのよ一緒にうまい 1個一個試さなきゃいけないからできないんだけど、うん、これで、ね、このブラッシュにんにくとかを追加するともう本当に<笑>本当においしいのよそしたらちょっと定番のネギとかいかせていただいて、うん、ネギもね清涼が増すし、うん、なんかその唐辛子とは違うネギらしい辛みっていうのかなそれが加わるからすごくおいしいこれは、はいうん、あうまっやっぱうまいよ、うん タフちゃんやっぱうまいよ、うん中本さんのチャーシュー界の中で俺が一番おすすめしてるのは濃耕・魚都本極っていうメニューがあってそれの角切りの、ね、チャーシューが入ってるのよ中にでそれになるとやっぱりスープに刺されて一緒にあったかくなってその柔らかさも増してるしこうまみ、はい、も増したりするんだけど、はい、でももちろん普通にトッピングされるこのチャーシューももちろんめちゃめちゃうまくて。うん これ見てもらうと分かるんだけどちょっとアップしてもらっていいこれねチャーシューはね若干油られてるんだよね炙りチャーシューになんてて出来立てでいただくと本当と脂もとろけるし、うん、本当に美味しいだから、えー、今日なんで後半にしちゃったんだろうっていう今後悔してる<笑>確かに<笑>うんあ美味しそう分厚く食べてもやわらかいの、うん、なんだろうチャーシューなんだけど角煮ぐらいやわらかいうん 多分一番意外だと思うトッピング い, いこうかこれ。納豆トッピングね。すごい気になります。納豆トッピング生まれた日は知ってるもともとテレビ番組で中本さん立ち上げた白根さんっていう方がセブンイレブンさんってさカップラーメンっていっぱい出るじゃない中本さんの。で、あれに白根さんも知らない絶品トッピングメニューを探そうみたいな感じで、なんか芸能人さんとかがこのトッピング合うよってコーナーがあったの。で、その中で白根さんがこの納豆を入れたそのカップ麺の北極を食べて、 めちゃめちゃ感動されてて、納豆こんなに合うんだって感動してったら、本当に1、2週間後ぐらいにこれがポンって出てきて、早くね、行動力と<笑>。んだけど、<笑>早くないって思って。早くそういう本当にヒワがあって。納豆に合うんだ。そう、単体で入れると、麺に合わせるって感じの変化してきて、はいはいはい、お醤油とかを入れると、ライスにより合う感じになる。<笑>これ、ちょっと見えるこれ。こんな感じで。もうしっかりとネバネバなんだけど。 これめっちゃうまいからこれえあよめちゃめちゃうまいんだよまろやかさも増すしすごく唐辛子の辛みに角が一切なくなるから辛いのが苦手な人とかはおすすめだと思うんでやってみたいですねこれうん か本当にトロロ入れたかのような、もうズルズルっと食感になって、またね、喉越しも変わってきて、それがね、すごく美味しいの。いろんなトッピングがあるからさ、もちろん味で変わるものがあれば、食感で変わるものもあるから、中本さん好きな方は、自分のトッピングって決まったものあると思うんですけど、はいはい、あえてそこから外してほしい一回。新たなね、発見があるのよ。はいはいはい。 次じゃあちょっと味玉食べる<笑>しみしみの色ろいなんだけど、はい、箸で持つとこうやってプニプニするぐらい黄身が柔らかくて火入れもねすごくね完璧というかそうこんな感じでトロトロだ中もしっかり半熟になってこれがねものすごく美味しいので味玉系は頼んでほしい、うん、でも個人的にはこのすら玉が好きで、えー っていうのも、最近のラーメンさんで珍しいじゃないこんだけしっかり火が入ってるので、これがすごいのスーッと一緒に吸ったりするじゃない、はいはい、で絡まると最初はボソボソしてるんだけど、うん、それが溶け出して徐々に味が変わってくるんだよねだそれが本当に美味しいからいやー全部がうまいな。<笑> トップスリー決められるかな今日。なんでこんな低くにしちゃったの？いやそう<笑>なんで決めなきゃいけないのい？とりあえずじゃあちょっとバターね。あ、そうバター気になってました。え、ね、ちょっと冷めすぎちゃうと溶けなくなっちゃうから。確かに。溶ける？どうだろう<笑>何でも溶ける。<笑>あ、でもいい香りよバターの。いきます。うん。いただきますこれ。はい バターうまいね ー, <笑>コーンバターなんか最高じゃん確かに絶対うまいじゃん<笑>まろやかさは正直その食べる前より思ってたよりもそこに作用してなくてそうなどちらかというとそのバターの風味があのすすったなと同時に鼻から見ている感じ香りの味変って感じかなへえーうん 今日の企画はさ、はいこう、混ぜらんないからあれだけど、今度ちょっと試したことないこの組み合わせしようっていうのが、今日の企画のおかげですごい思いついてる、さっきのコーンバターもそうだけど、セアブラとチーズとか、はい、今まで個人的にやってなかったことをちょっとね、今後しようかなと思う。これね、クラッシュニンニグう 皆さんにも見てもらいたいんだけど中本さんのニンニクってあんまりね多分ね古いのとかおきすぎてるものって多分すぐ配置するのか使ってないんだよね。あ、そうなんだっていうのも多分ね水分があんま出てないの。はい、はい、はい やっぱラーメン屋さんとかだとこう刻むのも大変だしにんにくとか生姜って残りやすいから作り置きとか時間が経ってあとね常温に置きっぱなしとかそうするとにんにくの特有の臭みとか辛み嫌な部分だけ出てきてで水分も出てくるの中本さんはずっとしっかり美味しいにんにくをね毎回提供してくれるやつってこれがねすごく合うの何に合わせてもすごく合うのうんほんとにこう、はい パワーアップする感じだねへー美味しそう多分インニライスああ間違いないですね<笑>うんまっ、ね、ごめんなさい、うん、全部トッピングするってたんだけど、はい、ちょっとこの生卵はアブノーマルにしたい企画、うん、からはずれるんですけど、うん、あまさかこれをこうしましてこれ絶対うまいんですけど、はいはい、ここに これをね、ちょっと会えるというか、なるほど、ああ、ういう感じでさ、こうするわけですよ。これをこう、はいはいはいはい。本<笑>当にそらそらにってる。うま、うんま。<笑><笑>こうほど幸せな撮影はないね。<笑><笑>すげえ楽しそうだもんな。<笑> うまい。うん。は い, い。これライス完食で、パンスクビ全部残ったものはあ、う、や、ん、させていただいて、しっかりねスープと一緒に全部完成させていただければと。はい。いやうまかったよ。めちゃめちゃうまかったよ。いやお見事な食べとりでした。ご参加、はい。いやあちょっと改めてごちそうさまでした。ありがとうございました。 ちなみにあえ拓ちゃんさっきさ、はい、中本さん食べることないって言っ人たじゃんああ僕初めてですうんで、はい、一応今日ね、はい、撮影の時間ある程度撮ってもらっててまだ1杯ぐらいやったら行けますあ全然大丈夫かあ大丈夫かっホ<笑>ント で,、ね、ですかでちょっと拓ちゃんさせっかくだから、はい、中本さんデビューしろようよ え、いいんすかうん。辛いのが苦手でも食べられるような辛くないメニューもたくさんあるから。で、あとそれに乗っかってなんだけど、はい、今たまたまね本店さんで販売している平日限定なのかな、はい、の限定メニューが塩スタミナっていうメニューが出てはいはいはい。ほら、普段辛いのしか食わないじゃない、うん、中本さん来ても、はい。それ、僕もいただいても大丈夫だったりするす。また食べるですかあ<笑>ちょっと辛くないメニューを2セットちょっといただいて、<笑>はい、デビュー戦ということで。あデビュー戦で。はい。確かしこまりました。 うわぁ、うまそう、これうまそう、これ<笑>楽しそううわぁ、来たよ、さっちゃんうわっ、はい、あーーーしょうたんめんの、チャーシー枚と、と、トッピングは来るよとあ、これからの、腹のあすあーーー、腹の腹でございます間違いないまあ、最高のコンビネーションですね最高のコンビネーションかから間違いないでし出来たてが一番うまいから、もう食べちゃ う, うめっちゃくちゃ分かるです あ、すいません、ありがとうございます。ちょっと俺は二回目なんだけど、<笑>はい、じゃあちょっといただきます。いただきます。うまい。で、あとこれ、これね、そのつけ麺系を頼んだときには一回ね、麺だけで食べてほしいのよ。そうそうそうそう。めちゃくちゃモチモチしてる。そう。冗談抜きで麺だけでも美味しいですよ。<笑>あの。いただきます。めちゃめちゃうまいでしょ。 うまいわいや、美味しいちょっとこれトロットロっすねこれなんだかんだ使用するための初めてなんだよねあ、そうなんですかうん。<笑><笑>食べた瞬間<笑>もう幸せがうまーこれはめちゃめちゃうまいいや、で も, もう、うん マジでうまかったね。めちゃくちゃ美味しかったです。美味しかったね。お, はい、お客様からマジでうまかったいただきますよ<笑>おあ。ありがとうございます<笑>幸。幸せだったんだけど、こっから国な話をしなきゃいけないんだよね。今日の客の趣旨それを決めないとですね。ダメ？<笑><笑>ダメだよ。今日の客なんだけら。決めなきゃダメ<笑>だっ。だめだ。だめです。あくまでまあ今日はあのこのノンアルとかを飲んでいたので。 状況によってね、うん、実際のビールを飲んだりとかで今日みたいにご飯もあったけど普段ご飯取らないから、ね、状況によって若干ランキングが変わるんだけど、うん、今日のライス付きプラスノンアルで行った時に好みだったランキングで言うとうん、うん、これがねすごくあったね食感の変化 思っててるる以上に混ぜてみると納豆臭さがないの嫌な納豆の匂いっていうのが邪魔しなくてすごくマッチングするんだよね、うん、でまあそんなところを踏まえた上で個人的には3位ということでなるほどね結局海苔ほうれん草ネギだろうと思ってた<笑><笑>ちょっとじゃあついで第2位2位が悩むんだけどクラッシュニンニク違うんですか ん。今日は普段と違ってライスを頼んでたからライスに合わせるっていう観点からするとすごくにんにくでがっつりとパワーを上げていくっていうのがすごく合ってたかなと思ったいやめちゃくちゃ美味しかったいやーこれ1位ないっぱいいるなー<笑>いる2位、まあ、も3位 も, もいっぱいいたんだけど<笑>すいませんあの本当にちょっとに意外性がないですごめんなさい1位に関してはほうれん草でお願いしますああ でもそこはほうれん草なんですよほうれん草やっぱね汁と和えた時の爆発力がすごいのよで噛むとさほうれん草のジュクジュクした感じからスープがじわってこうあふれるんですよ、はいはい、いやもうそれがねもちろんいつも通りですねビールとも合うしやっぱりライスともものすごく合ったのだからまあちょっとねあのいつも頼んでるもので申し訳ない意外性がちょっとなくて申し訳ないんですけど素直な気持ちで個人的な1位はほうれん草だったかなというところで今日のランキングはこんな感じだな今日はあくまで トッピングの全種類だったんだけど、長本さんって最近始まった太麺の変更だとか、豆腐に変更できたりとか、麺をいろいろとトッピング以外にもこのチューニングできる要素がいっぱいあって、本当に皆さん、ぜひね、その長本さんに通い詰めて、自分の一番これが好みだなっていうトッピングをカスタマイズをね、ちょっと見つけてほしいなと思います。タクサみたいにね 辛いものがダメだから、行ったことないっていお客さんもぜひね、この中本さんで自分のカスタマイズや、辛くないメニューもたくさんありますんで、好きなメニューを見つけてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。いや、改めまして、ちょっと営業中でございましたが色々とい、はいろいろと、ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、最高の撮影でございました。